僕ルークっていうんだボクちゃんは君にあることを伝えたいんだいい絶対に僕から目を逸らせたらダメだよ目を逸らせたらどうなると思う それはなぜかっていうとね鼻の上に埃がついてたからだよじ談ばんだよチョコナーのみんなが怖がかってる顔超面白かったでもネタばらししたところでもう帰らないと。 それじゃあハピチョコバイバイ。この動画を見てくれてありがとう。チョコナーのみんながチャンネル登録してくれたら嬉しいな。それじゃあハピチョコバイバイおまけ。これはさっきのビデオ電話の写真だよ。